この混沌としたリウムのインターネットを照らす一筋の光。電子の海を漂うオタクに笑顔を。未来の平和をお約束。想像だけど任せとけ。インターネットエンジェル。ただいま降臨<音楽>社会をやめろ。家族をやめろ。人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。大丈夫。 怖かったことを全部上書きするからね現実よりもクレイジー 4U おかしくなりそうな報道情報課題のインターネットをまだ続けてあげるよダーリンダーリン嘘はさすが見抜けなしこの絵暴走しちゃうし壊れてしまうけど考えなくていいんだよもうすぐ楽になるから脳内に乱反射するポイズン いいね、良くないね「君にとっては毒だねいいね良くないねそれでも飲むんだねいいね良くないね二人の秘密だね私だけ見ててね」「まるで全身のように微笑む強めのインターネットそして悪魔みたいにささくあなただけのデパに行って ダインデミリと承認要求のオーバードーズ脳天直吸気する私たちだけの宗教と光リンより激しく生きた宇宙すら侵食する恋何度も送られる特電法優しさだけで包んで逆さまのコンピューターと短編的なカウンセリングきらめく屋上で奏でた耳心地の旋律夕暮れ時にさよなら の, の練習をして壊して愛して許してくるってくるってくるってあのスローシで言う だけが映っている「メモリー神様なふていないよ」このくざけたインターネットをなめるのは佐伯デリーク SNS というピンチ目時刻に救済を過去の歴史は見ないふりあなたのためならすぐそばにインターネット ためそして悪魔みたいに必死する。<音楽><音楽><音楽>